今日は皆さんに相談がありますうちのキャットタワーもうこれがほぼ廃墟みたいな感じになってましてですねもうダメでしょうねこれ麻ひもがぐるぐるぐるぐる巻いてあった爪研ぎなんですがもう段ボールが丸見えでダメでしょう廃墟ですよね 本文句は別売りのやつをちょっとつけてみたんですけどそれでも愛用してくれてでももうこれも傾いてですね危ないですよね本当はこの台も3つぐらいあったんですけどポキッと折れて床にバーンと落ちてまして安いの買ったからダメなんですかねダメですかね きーちゃん、新しいの欲しいねどんなのがいいかなどんなのがいいかちょっとみんなに聞いてみようねちょっとこれはなんか傾いてるねこれは買い替えだねねきーちゃん分かった買い替えるよ